もう寝これだ。うん また今日も暑くなりそうですね暑いよこれねえ<笑>今でもこれだわね、うん、ずーっとこれ昼間さ、うん、仕込みとか参っちゃうでしょうでもね、うんあのまあ、今日はちょっと遅くなっちゃったけど、うん、帰ってあのそのまま仕込みしてね、うん、大体8時半ぐらいには終わっちゃうの、うん、あそうなんだうちへ6時半とかって着くでしょ、うん、だから仕込みは1時間半ぐらいで、うん、もちたらうちのも手伝ってくれるんだけどさ、うんうんうん で大体終わりちゃうんですよ。ーでスープだけはあの9時ごろから夕方4時ぐらいまで細く伏せに来ててうんチャーシューは前もって作その次作っちゃうんでね、うんうん、で、午後出てくるちょっと前に天ぷらと、うん、卵だけやるだけそれも前に お, おやさん自分でやるのいや、まあ、卵なんかほらガスつけときゃいけないからうんだけどでもね、うん、やっぱりその午後ネギ切ったり そういういやって、うんうん、やっぱりこい1時間かかっちゃうんだよね、うん、1時間近く水足したりガスこ、ねうん、このガスが持ち上がんなくてさ今、うん、何でもなくあこれさガスってガス屋まで取りに行くのあ そ, そのああ近くにガス屋さんがあるの、うん、でそこであの用意しといてもらってねそれ、うん、で取ってきて、うん、車で5分ぐらいのところのガス屋さんだから、うん、それを取ってきて。うん このその上持ち上げるのがさこれこれ苦しくなっちゃってさでもこれも結構ありよねあります重いんだよねめ<笑>っちゃよ<笑> あ大丈夫だよできるよはいワイズポテスね大丈夫大丈夫ですありがうございま す, は い, ますはいお待ちどうさまでございます。はいはいはい、醤油でいいのかな醤油でいいのおすすめはおすすめは食べたいやつを<笑>、ね。醤油か塩ですねそ、うん、れ醤油あんた醤油で、うん、はい醤油も美味しいんですけどねすすえー、二つ切っちゃうかな オーフあれだわ。とオフいやし。何もない